皆さん、こんにちは。プログラミングチャレンジ第3回探索法第4部コメントです。で、このビデオでは、今週の授業をまとめて、まあ、あの、それの関連のコメント、じえテーマ、内容についてのコメントと、えっ、ー、と、まあ、あと学生のフィードバックからのコメントと、あとは今週の宿題のコメントをしたいと思います。じゃあ行きましょう。 まあ、まず今週のまとめ。今週は探索法を勉強しました。探索法のアイディアがある問題に対してすべての回答をリストして、で、その中から正解を探す。ですね。で、これはなんか探索法の時間が、えっと、探索空間の、えっと、サイズに分かりますので、まあ、なんか問題を解決するときに探索空間のサイズを計算しましょう。 ですね。で、全探索を説明しました。全探索がすごい時間がかかりますが、必ず新しい回答が出てくるので、それを使って問題の期待している回答をあの出力してみてください。あとは、二分探索とグリーディー法を勉強しました。で、探索法は、なんか競技プログラミングだけじゃなく、えっと、情報科学の研究に、 よく研究される分野です。まあ、簡単に言うと、これはまあ僕の研究分野ですね。なんか僕の研究室の研究分野です。で、えっ、ー、と、まあ、探索法の探索問題のキーアイディアが、っと NP コンプリート、NP 困難ーーの問題と似ていますですね。NP 困難ーーの問題が、あの、計算でするとすごい時間がかかります。ですね。だから、計算するじゃなくて、まあ、あの、 いろいろな解を探して、ああなんか解が持てるとその解が正しいかどうかをチェックするには時間が早い。なので、計算するよりうまく解を検索することが考えられます。ですね。で、なんか例えばあヘオリスティック。 のまあ一番最初の授業で、一番最初のビデオで、ヘオリスティックの話を入れましたんですけど、ヘオリスティックの例がエイスター法。エイスター法がヘオリスティック。エイスター法がまあゲームの時に、ゲームのパスファインディングで使われます。例えば、このゼロこの緑から青に行くと、まず、なんかこの壁がないように考えて、ゼロと19の距離の一番短い方がですね、この赤の方で行ってみます。 ですね。これ4、5ですね。5は一番、なんか距離が短い。6が一番距離が短い。で、これを壁を見つかると、まあ、こういうふうに、ここで探して、ここで探して、でいきます。ですね。あと、メタヘオリスティックがもっと汎用的な、えっと、ヘオリスティックですよね。 ヘリスティックが、例えば、なんかその、パスファインディングのヘリスティックが、最初と最後の距離がヘオリスティックとして使うんですけど、メタヘリスティックがどの問題、ど、どの問題でも対応できるヘオリスティック探索となります。メタヘリスティックの例としては、えっと、遺伝子アルゴリス遺伝子アゴリスムと進化型計算ですね。 あとは、まあ、軍知能のアゴリスムとヒルクライミングとかですね。これもいろいろな面白い研究ができますので、興味がある人はぜひ、あと、試してみてください。まあ、相談しさせてください。では、今週の、なんか、宿題の課題を簡単に紹介します。まずドと、ドラゴン・オフ・ル・ウォーターですね。ドラゴン・オフ・ル・ウォーターのアイディアが、あの、ドラゴンを倒さなければなりません。 で、このドラゴンが複数の頭があるので、そのドラゴンを倒すには、えっと、騎士が必要です。頭ごとに騎士が必要なので、で、えっと、その騎士が頭を倒せるために、その騎士が頭ぐらいの高さです。だから、いくつかの騎士の高、成長があって、で、その中の、えっと、選ばないといけない。だけど、騎士が大きければ大きいほどお金を払わないといけないなので、お金がミニマイズするの騎士団、 を選択する必要があります。ですね。これが、ま、あの、その、いろいろな探索で、なんかデータの前処理が結構重要なので、どこ前に入力がどういう風に処理するかを考えてみてください。次は、ステンブロコット数字、ステンブロコットナンバーですね。ステンブロコットナンバーが、なんかキー構造を説明して、 で、そのキ構ゾの中であと検索しなければならない。ですね。例えば、5と7が、えっと、このキ構ゾの中でどこにあるのかを出力するが必要です。この問題があとプログラムする前に手でキ構ゾをなんか作って、手で入力と出力するとこのプログラムがわかりやすい。なんか問題文書だけで読むと全然わからないで可能性が高いですので、 まず、なんかその問題文書にあるキコゾのイメージがあって、入力の例、5と7とか、2と3とか、1と1と、で、出力を比較して、それでね、簡単、あと、理解ができます。あとは、バーズ。バーズはナプサク問題です。ですね。ナプサーク問題が、ペ e モテーション問題ですので、あの、全探索でプルーニングすることは重要です。 枝切りですね。あの、その、なんていう、そのパームテーションの前端索で枝切りを練習しましょう。次はラットアタック。ラットアタックは、まあ、今、えっと2つ目のビデオで説明しました。町の N×N の行列があって、その行列の中にネズミがいます。で、ボムがあって、そのボムが、あの、マトリックスの 2D プラス 1×10、2D プラス1。 のサイズで、ボームをあと爆発される。で、そのボームがどこに置けば、えっと、一番ネズミが殺せるのかの、えっと、まあ、こういうふうな最適化問題となります。まあ、もっとか、ハッタタ、ハッタタについての細かいところが、あの、まあ、二つ目のビデオを見てください。シンプルエクエーションも二つのビデオで、二つ目のビデオで説明しました。ABC の入力で、XYZ を見つけないといけない。 で、x, y, z がこの3つの条件をまたす必要があります。ですね。x プラス y プラス z は a で、x かける y かける z が b で、x 二乗プラス y 二乗プラス z 二乗が c となります。これもなんか前探索で枝切りがとても重要です。フルーダデザーゼットがシミュレーション問題。車が、えっと、砂漠を通ります。で、砂漠通るにはどれぐらい、あの、 燃料が必要なのですね。どれぐらいフューが必要ですね。で、あと、まあ、車の、えっと、まあ、あと、坂を登っていると時に、えっと、燃料がもっと使うけど坂、えっと、坂を下がる時に燃料があまり使わないですので、どこが上がってるとか、どこが下がってるとか、どこがなんか問題が発生するとかで、そのシミュレーションをしながら、最初にどれぐらいの燃料が必要の計算が必要です。 これは、えっと、二分探索の、えっと、<咳>なんかその、ローンの問題に似て、似てますので、ローンより、なんかちょっとシミュレーションが複雑なんですけど、まあ、あと二分探索ので、なんか回答の探索が一つのやり方。まあ、他の例からもありますので、ぜひいろいろ考えてみてください。次はゾーンですね。ゾーンが、えっと、 スブセットサブセットの探索。なんかそのセットの中にサブセットの探索。最大のサブセットを検索しなければならない。ですね。だから、なんかまあ全探索で、えっ、ー、と、どこか、それともグリーディ法でどこかを考えてみてください。最後はリ i ルビショップス。リ o ルビショップスがまあ s クイーンのようなんですけど、 クイーンじゃなくてビッショップを使います。で、チェスのビッショップが斜めで動く。ですね。斜めでクイーンより簡単と思うんですけど、逆に斜めだけですと探索空間が大きくなります。探索空間が大きくなるのでタイムリミテッドが問題になるので、枝切りの賢い方法を考えないといけないですね。あの、結構この問題が一つのすごい賢い枝切り方法があるので、これをぜひ探してみてください。 <咳>で最後に、えっ、ー、と、一つをコメントしたいと思います。はい。これは URI の、えー、と課題です。URI のサイトです。皆さん、あの、アカウントするときに、ここは、まあ、これはなんか来週の問題ですけど、なんかデッドラインが出てきますね。あの、ここは見てると思うんですけど、こう今の時間がどこかに入れるかな。 ここは時間が出てこないかな、ね。えっと、一番重要なところが、ここで締め切りが書いてますですね。なんか、と月曜日の11時59夜と、これはまああの締め切りの時間なんですけど、気をつけないといけないのは、初めてアカウントを作るときに、時間設定が日本時間じゃなくてアメリカ時間になってますですね。ここなんか、ここをクリックして、設定ですね。 で、ここは設定です。で、設定の、ここ。なんか、ウェブサイトのタイムゾーン。今はプラス9。プラス9が日本時間です。でも、プラス9じゃなくて、最初アカウントを作るときにマイナス3が出ます。ですね。アトランティックが出てます。これを使うと、締め切りが、なんか実は、あと、締め切り内で提出すると正しく理解するんですけど、 時間が、間違ってる時間が表示しますので、あの、分かりにくくなりますので、なんか、時間設定をしてない人は必ず時間設定を直してください。これちょっと順番が変な、なんか、えっと、まあ、マッチの順番ですので、街の順番じゃなくて、ここのプラスくじを探してください。例えば、パシフィックになります。まあ、いくつかのくじがあると思いますね。 プラス 9G がパラオ。パラオだけか。パラオか。まあ、パラオでね。あジャヤプラとかですねなんか。あとはディリーとか。なんか東京はないかな。キューがチったとか、まああの。つまり、えーと、時間を正しく設定してください。はい。<咳>これがリマインダーです。 では皆さん、今週頑張ってください。来週が、えっと、動的なプログラミングについての授業です。お楽しみしています。